これ多分全員だと思うんですけどスーパーソニックに変身するところはもう毎回鳥肌が立つぐらい好きですはい全部好きですはじめましてホロライブという事務所に所属しておりますバーチャル YouTuber の犬神ー二と申します改めましてソニックザ・ヘッジホック30周年おめでとうございますパフパフどんどんどんめでたい 見た目まず見た目しゃり方あと自由奔放なところあとあと自由だけれども困った人を助けずにはいられないあの優しくて勇敢で強いところちょこっと子供もっぽいところを思るそんな性格も可愛くて大好きですこれはメガドライブのソニックザヘッチホックです遊ぶ前はね すごい難しそうだなって思ってやってみたんですけど、やっぱり難しかったです。<笑>難しかったけれども操作はすごく簡単で遊びやすくってゲームが下手な自分でも爽快感を感じることができました。これね、ソニックについては本当にまだまだ新鮮ものなんですけど、今年の1月に初めて遊びました。前々からソニック。 存在は知っていて配信中にソニックの話になってそのリスナーさんがねソニックについていろいろ面白いよ面白いよって教えてくれたのがきっかけでじゃあ遊んでみようかなっていう気持ちになったのでリスナーさんには本当に感謝しておりますありがとう神ゲーに出会いました<笑>本当に単純なんですけど青色が好きになりました 青い洋服とか青いお花とか雑貨とかもう青色で選ぶようになっちゃいましたねこれは。趣味な男やであもちろんセガのねあの、ソニックのグッズも買い漁っておりますはいまだねこれは選ぶほどたくさんシリーズやってなくてあれなんですけど今のところソニックアドベンチャーが 大好きですいろんな主人公がいてその主人公をプレイできていろんな視点から物語を楽しめるっていうところもそうですけどもう BGM ももうどこ撮ってもすごい激アツなものが多くてですね一気にやっちゃいましたありがとうございますソニックももちろん好きですけどナックルズくんが好きです<笑>なんかこうちょっといかつい見た目なのに 少し天然というか優しさもあってそういうギャップとかあとああいう一匹狼感がすすごくたまらないです、はいではソニックとい う, う実態が存在してくれるだけでありがたいんですけどでもこれからもいろんなソニックくんを見れたらいいなって思うとソニックくんも忙しいと思うので体に気をつけて。 いつもでも元気でいてくれたら嬉しいなぁと思っております。はい、ありがとうございます。